みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギター科講師の瀧澤でございます。僕は先日、とある発見をしました。とあることに気づきました。もしかしたら、このポイントって上達にすげえ大きく関係してくるかもしれんね。ごごごごごっていう、そういう発見があったわけなんですが、確かに振り返ると、今までいろんな生徒さんを見てきたりとか、いろんなプレイヤーと関わってきた中で、上達が早い人、飲み込みが早い人っていうのは、必ず共通してこのポイントを持っているんですよ。 なので、この動画の中でそのポイントについてベラベラとしゃべってみて、みんなでギターがうまくなるぞイエーイというのそんな感じの趣旨の動画でございます。題して、見たらギターがうまくなる動画なんてねって、まあ。ちょっと大げさな感じはいらないんですけれども、でも割とそんな感じの内容です。よかったら参考にしてみてくださいませ。もったいぶらずにその答えを言いますと、上達が早い人、飲み込みが早い人というのは、メコピー能力が優れていることが多いです。メコピー能力。 耳コピというと、音を聞いてで、その聞いた音をギターとかピアノとかを使ってこう探るみたいなそんな感じの能力じゃないですか。メコピというと、ギターの場合だったら目の前に鍛え弾いている人がいてで、その人が弾いているフレーズを目で確認しながらなぞれる能力ということなわけですよ。メコピー能力というわけで、みんな目メコピー能力を培おうぜみたいな感じで、この動画の中ではひたすらメコピーの大事さを。 解いていくわけなんですが、まあ、でもそれはそうですよね、それはそうですよね。普通にこの楽譜とかなくても、メコピーできた方が絶対楽に決まっているじゃないですか。よくコメントとかメールとかですごいいただくのが、その楽譜ないんですかとか、楽譜書 か, かないんですか、作らないんですか、どこにあるんですかみたいなそんな話。まあ、楽譜、楽譜、楽譜と。別にその楽譜に頼ることは悪いことではないですし、それはそれでいいんですけれども、逆を言えば、楽譜がないといけないんかいみたいな感じにもちょっとなるじゃないですか。 そうじゃなくて、メコピーできたほうが見たらもうすぐに弾けるから、絶対便利なはずですよね。せっかくこういう YouTube という動画サイトもあるわけ で, で、その動画サイトの中でいろんなプレイヤーが見れるわけで、ライブ映像とかその練習風景とかリハーサル風景とかレッスン動画とかいろいろ見れるわけで。でそんな動画をひたすらこう見ていって、もう片っ端から気になるやつをバーッと見ていって、かっこいいなと思ったフレーズをメコピーして、あこれいいなと思ったらとりあえずメコピーして、あこの人なんだろうと思ったらメコピーして、っていったほうが絶対に引き出しも増えるじゃないですか。 楽譜を毎回毎回こう揃えていくのは別にもちろんありなんですけれども、それしかやっていないとやっぱり自分の知っている範囲、自分の好みの中での曲になってしまいますし、もっと YouTube とかのザッピングを バ, ババババッとなんか適当に見ながら吸収していたほうがなんかすごくいい感じですよね。それで、僕のところの生徒さんも、振り返るにその上達が早い人、飲み込みが早い人というのは、楽譜をあんまり見てないことがすごく多いんですよ。 目の前に楽譜があるのに、僕が一生懸命書いた楽譜があるのに、いろいろこう赤ペンとか青ペンとかいろいろ使ってこうすごい見やすくしている楽譜が目の前にあるのに、やつは見ねえでも<笑>それがいいのかなって思ったりもします。で、その瀬戸さんがどこを見てるかっていうと、自分の手元だったりとか、僕の手元を常に見てるんですよ。まあ、その僕が弾いてるこのフレーズとか、そのフォームとかを彼なりにそのイメージしたりとか、いろいろ想像して弾いてるのかもしれないんですけれども、まあ、外して、 言えるわけではないんですが、一概に言えるわけではないんですが、飲み込みが早い人というのは、楽譜をあまり見ないこと、あまり縛られないことのほうが多いということに最近気づきました。というわけで、ちょっくらメコピーの練習をしてみましょう。今から僕の手元を少し大きめに映し出してみますので、ギターを持っていただいて、メコピーをしてみてください。 リズムとか、その運指とか、なんかこの音程とか、まあ、いろいろとこの細かいところはあるんですけれども、本当にざっくりです。なんとなくなぞれればいいんです。なんとなくで大丈夫です。なんとなくやってみてください。同じ音が出てれば OK です。で、その、わかんなかったら巻き戻しをしてもいいですし、もしパソコンから Chrome ブラウザを使ってらっしゃる方はあの、スロー再生が有効になっているはずなので、この辺の歯車マークをポチッとタップしていただいて、速度を。 まあ、0.5 倍とかにしていただくと、より一層メコピーしやすいかなと思います。そんな感じで文明の力も借りながら、メ、えー、コピー能力を培っていきましょうということです。では、今から僕が手元を大きく見せますので、なんとなくでいいです。なんとなくなぞってみてください。同じ音が鳴っていれば OK です。それでは、どうぞ。 you、uh -huh. ちょっと簡単めなパターンを3つほど弾いていました。うまくできましたでしょうか。もしもっと難しいバージョンもやってみたいぜなんていう方がいらっしゃいましたら、コメントのほうに書いていただけますとうれしいなという感じです。他にも思ったこと、感じたことがありましたら、バシバシコメントしてみてください。リクエストがあったら、もっと難しいバージョンとか、なんかこのコードバージョンとかも作ってみようかなと思います。そんな感じです。 何度も言うようですけれども、チョーキングのピッチとかタイミングとか、ビブラートの何 と, か何とかかんとかとか、そういった細かいことは全然気にしないでください。本当にもう何となく同じ音が鳴っていれば大丈夫です。運指とかも違っていても全然 OK という感じです。そんな感じで、メコピー能力を頑張って培っていきましょう。いや、ほいというそんな感じでした。 えー、何かありままししたらお気軽にコメントててみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょうさよなら。<笑><笑>メッ